演武開演どうも私のズレズレなる日常演舞さんですよねはいというわけで本日はこちらこちらファミリーマートの紅茶の生チーズケーキを食べたいと思いますうんかこの上に書いてあるお店の監修らしいですがんアフタヌーンティーあお店で名前なのかなそれでも「午後の紅茶」も単に ニュウは今日の意味合い、まあそれは食べてみてわかります。なんかそこの方に何か見えます。それで、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、ちょっと早くやればちょって、なんかぶなんか調子悪い。いただきまーす。 クリームの上の方は結構ミルクティーの風味が強くて口の中に濃厚なミルクティーの甘さが広がっていて美味しかったで下にちょっとキャラメルの苦みがあってその上に乗っているコーチーズケーキ部分も紅茶の風味がよくできましたね 一番下のクランブルも紅茶が入ってらし、いそこはちょっと紅茶を感じなかったですね。でもザクザクした食感がありましたし、そこまで至るまでに十分に紅茶を感じることなら、とっても美味しかったので、チーズケーキや紅茶が好きな方はぜひおすすめしたいです。というわけで、こちらも点数をさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演